はい、じゃあ、お名前と職種と最高月収を教えていただけますでしょうか。はい、田村香織です。ええ、もともとは作業療法士でした。最高月収は167七枚です、うんはい。はい、すごいな、その通りだな。じゃあ、塾に入る前と今の変化を教えていただけますか。そうですね、塾に入る前は、もう朝慌ただしく家を。 まあ、子供の支度して慌ただしく家を出てまた夕方も「何時まで迎えに行かな」って言って、まあ、せかてかしながら働いてたんですけど、まあ、今は自分で時間設定ができるので、まあ、子をあを送り出すだけで送って一緒に学校まで行ってから自分の仕事をしたりとかあとは子供あの私は家で仕事してるんで子供が家に 帰ってこれる、学童行かずに家に帰ってこれるって言って、お母さんといる時間が長くなって、なんか嬉しかったです。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあ、今後の目標は何かありますか。そうですね。今、もまあ、そこそこお客さん聞いてもらって、喜んでもらってはいるんですけれども。まだまだ全然、なんか、自分、自宅で仕事してたら、自分の世界ってすごい狭くなるがちなんですが。 たまに街に出かけるとこんなに人いっぱいいるんだと思ったら私もっと頑張って困ってる人救わなくちゃって思うことがあるのでそういうのやっていけたらと思いますはいありがとうございますでは、えっと、塾に向いてる人向いてない人それぞれ教えていただいてよろしいですか塾に向いてる人は同じことを結構コンスタントに続けられる人特に最初ポスティング いけない人はもうすぐ死ぬと思います。え<笑>、今今向いてる人でしたっけ？向いてる人です、向いてる人、はい。コツコツ続けられる人は。はいは い,、はい、向, い, い向いてない人は目の前のタスクを何日も後回しにする人は向いてないと思います。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ塾に入ろうか迷ってる人にアドバイスをお願いします。 そうですね、迷うんだったりか来た方がいいおなん思いますやってみないとわからないからとか、うん、1人じゃあできなくっても周りがみんなやってたらやろうかなって思うと思うしな、ね、今現状何か職場とか不安持ってるんだったら一回なんか自由な時間手に入れてチャレンジした い, いんじゃないかなと思います液体を出せて不安はありませんでしたか 不安ですか。不安はなかったです、ね。思わなかったんです、ね。全然、なんていうんですか。不安が出ないように行動しなくちゃと思ったから。あんまり不安はなかった。なるほど。やるしかないと思った、ね。素晴らしいですね<笑>、はい。はい、ありがとうございました。はい。